はい、改めまして、会場にお集まりの皆さん。千葉県千葉商業に活動しております、チームでぞうです。先輩もします。ご声聴どうぞ。 こっちゃけ祭り、ね、盛り上がっていきましょうスイッイ私たちは本当にたくさんの人に支えられて生きてきたいくつになっても当たり前のことを当たり前に大切にできる人でありたいオリジナルレーズの2018リオをミ先生のあるワウ悠々な気になり 支えられじゃあ い, いやつだ愛でいつも」 きもあるだけど、明日は待っている。そう、僕たちは一人じゃないんだ。今日のの偉人、井上貴隆は、年齢に関係なく、夢を追い続けました。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 しまし 皆, 皆様方の愛に支えられ成長した映像「愛太郎」ですさあ皆さんご一緒に「D. エンタル」「D. エンタル」「D. エンタル」「D. エンタさあーーーーーー 大 切, にすること大切な人を大事に思うことそして永遠のテーマ「愛と勇気」を伝え続けることそれがチーム流ーの「美を見せせざるを夢なき誰じゃ」「愛と勇気を叫ぶよいしょ」 はい、い温かいたくさんのありがとう、ございまありがとうは車いじくり。